皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆ木きゆかりでお届けしています。2022年5月21日、ツールの釣り堀で、リーフシードラゴンのキングサイズを釣りましたので、お庭の釣り堀に入れておきました。バトエンランチャー信頼まで、あと500ポイントとなりました。今週はエピソード依頼帳でバトエン週間だったので、マッチングもスムーズで、だいぶ稼げました。 あと500ポイントなので、あと3試合くらいですね。終わりました。最後は4位フィニッシュという納得がいかない試合展開でしたが、とにかくこれで6000ポイント貯まりました。これでこの交換屋からもらえるバト園報酬はコンプリートです。早速レプリカにした後は、実際に配置して遊んでました。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。